で不思議な人に出会ったんだ踏んづけられたなんだかやたらめったら偉そうなので僕はその人を先生と呼ぶことにした僕は先生が大好きだ先生僕がだきつくと先生は鼻息が荒くなるやっぱりちょっと不思議な人だシ あなたも素敵な男の子になるわ先生は時々目が怖い今日はそんな式のためにプレゼントを持ってきたのまた素晴らしい間違えたわこれは私の私物先生はやっぱりちょっと不思議な人だお、どう姉貴からパチってきた渾身のひ一品なんだかな 後ろ先生は魔法使いや急にメガネなんてかけたからキ葉はきっとびっくりするんだろうなあいらっしゃいますね本日は臨時開店で営業しておりますまあ、い, い今日は特別な日だ始まる<音声> れてすまん俺も今来たところいらっしゃいませ前世の記憶はないなりにさお前が友達でよかったよそうか<笑>最近なんか寂しくってさ<笑>秋葉はかまってくれないし四季は四季で俺のこと忘れちゃうっす<笑> 飲みすぎだろう<笑>、ね、ネラはこんなに優しいのに誰もわかってくれない次はこの愛とお金のお話<笑>ワインが空になってるぞ愛とお金よ急に呼び出しなんてどうしたんですかマスターバイトのシフトが詰まっていて忙しいんだが。 忙しいあっカマセイの役が偉そうな口を聞くようになったものねの、ってめえマスターとはいえ気づいてならねえキャンキャンと大きな声を出してはしたないそそー目元カッポじってよく見なさいこのダケンどもサツタバどどうしたんだそんなものバイトをしましたはあヒヨコのオスメスを選別する仕事 それって資格がいる仕事じゃなかったかいわゆる潜りというやつですよマスターとしてあなたに施しを与えますさあ受け取りなさいうーん僕こんな小金もらってもしょうがないんですけど俺もいらねえよてめえの金ぐらいてめえで稼ぐぜ口答えするんじゃありません 入ーこの感覚はカレン別にお金が欲しくていカレン…私の家に相するわ 私はフォアグラというものを食べてみたいと思っていました私キャビアーよーし母さん今度はおいしいフルコース作っちゃうよこんな人たちのところにいたらダメになるわ行きましょうカレダメよカレちゃんのうちの子よ白、シロポリュフというものも大層珍味なのだそうです家事のパワーバランスに変化が生じました大金を前にした人間があれほど乱れるとは <笑>やべえどんどん誰かに似てくるぞいつもこんなもんでしょう改めて学びましたやはり世の中金がそうさ誰だってめ、ね、勝利を確信しましたあの女を探しますあの女品ですどうぞ お姉ちゃんが配ってるともらっちゃうんだよね早くしなさいランサーよろしくお願いしますおおうおーー バ, バゼットまあ、バゼットったらこんなところにマジで気づきませんでした今回はそんなお仕事ですかご苦労様です 私の意思では資金難の教会から人手が足りないと言われて無理やりまあそうなのですかそんなひどい人事なのに低賃金だなんて報われないことあああなたの言い方には無別が感じられます職業に規制はありませんそうねでもそんなんではサーヴァントも養えないでしょうちのランさんも言ってましたよ 金と女と肉だそれさえあれば俺は何もいらねえ言ってねえよやはり私こそがマスターにふさわしい<笑>左腕を渡しなさいバジョブ あ, あなたもそう思っているのですかランサー<笑><笑>いいんじゃねえのこれはこれで こんなラブいおチではそれも通じませんね。 夫婦喧嘩を犬が食っちゃいだます超血腫猫戦隊これにゃ寒い季節はみかんとこたつやっぱこれだよねこれぞ冬の風物詩んそして足に当たる柔らかい猫の感触いいよね冬だよねに ゃ, ーにゃんにゃんにゃ 自分の縄張りに逃げてきたかこの女たらしめ白でもない黒でもない誰連ですかあなた私はブチ連いけれんしまれん白れんご飯そろってごめんにゃ一体何にハマったんだいけれんケけれんいけれん 5匹揃っそろ っ, っ, っ, っ, っ, ってないから アルクエイド、レンまだ買うのかよ当然まだまだ行くぞ私アルクエイドブリュースタッドここだけの秘密実は趣味と実績を兼ねた正義の魔法少女ファンタズムーンなの妬みとソネみの決心妖怪アキハとの戦いは大変だけど戦士にも休息は必要今日だけは忘れて 思いっきり楽しんじゃうぞあ何ールート何を言ってるんだ何だか分からないけど心の隙間につけいられたような反ね反則 トラストオーバーシャ3 ー, ー口八丁手八丁月面に咲く一輪の花ファンタグメマーブルー 私はカレイドルビー別の世界からやってきたもう一人の魔法少女私の他にも水狂の人だ水狂とか言わないでくれるあいつは私の世界から逃げ出したモンスターファンタズムーン一緒に戦いましょううんまあいいけどやる気ねだってあれ 私関係ない愛と正義の執行者カレードルビーの力と白木月姫ファンタスメーンの力合体マーグルファン 私は愛されているからありがとうさよなら聖杯モンスター使用変更が招いた悲劇だったのねいい話だった風に言われてもなああんたが取り逃がしたやつなんでしょまた会いましょうもう一人の魔法少女ファンタズムスルーカヤカレイドルビー 一体何者なんだではなかった領収書を頼む名前はナゴカオスでどのようなつづりでしょう う,、えー、うんえっとじゃあこれでかしこまりました、うん 犬の遠ぼえうるさいな確かめに行くとしよう ないです許してくださいみんなお久しぶりどうふゆハイガー農場出張版だよ夢中予告の必要がないのに出張ってきたわけですねバカここが本船だそう思ってるのは師匠だけですよ私冬木の虎の活躍はこっちにもたっぷり入ってるからよろしくね抜け目ないそういうわけなので皆さんよろしかったらぜひ買ってみてくださいね 全てが終わった時俺は夜の草原で懐かしい人に会ったんだ先生やっぱり踏んづけられた会えるような気がしていましたお久しぶりです先生ええ大きくなったわねシはい先生もおかわりなく俺は 子供の時言えなかった言葉を今度こそ言おうと思ったありがとう先生に会えてよかったあとそんなに鼻し出して大丈夫ですか大成功やえ少年英知計画は大成功や少年英知大成功やちなみに光る原理の英知やもしかして先生は ファンディスクとか格闘ゲームに出てきて大変になるんじゃないかと思った。